つが違うじゃんだってあっ ち, っちあいや違う4つ分あるから一緒かなあっちは大阪王将がある大阪王将か大阪王将行ってみるか